最近ハマっている魚付きスピアフィッシング師匠と師匠の息子そして我が息子と行ってまいります 1週間前かそう、ねうんうん、ついた17日ンチを究極の血抜きで寝かせておいてですね今からグリルで焼くということでイエーイ海のイいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやこれいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや <咳>これうろこも全然取ってませんこのままちょっとまあ中火ぐらいで焼きますこちらは秀樹首相師匠がついたパラニですね<笑>パラニとはハワイ語で臭いという意味ですがです、ね、実は<笑>美味しいですよねいい美味しい美味しいねそう刺身にもいきますこれは今日は、今日 えー、ちょっと焼いて焼いてソテーし て, してでフ ィ, ッシュタコフィッシュタコス食べるとママこちらがママ刺身刺身あうまそういいね熟成で熟成で1週間熟成ですね OK 片栗粉を下味ついてるの下味なんですか下味昆布下味昆布下昆布下味昆布下下味下味下味昆布昆布昆布 昆布茶をまぶして、うん、で、水分を抜きつつ、下味をつけた状態で。ソテーしていきます。はい、よろしくお願いします。オリーブオイルにガーリックですね、ガーリック、テ ー, ーですね。そう、ガーリックも最初からね、低温から入れてくださいね。うん、はい、香り出していきます、ね。バターもあと、ね、バ, ー タ, ーもこれ、ね、バーターを。これでバターを。 バターだけでやっていくとすぐ焦げるから、うん、そうい う, こうオリーブオイルを足すのがポイントして、うん、できましたしまはい。君は何作ってるんですかブラウニーブラウニー、はい全部下地できたこれはこの後どうするんですか焼くオーブンに入れるんですねうん。オーブンのプレヒートはしなくて大丈夫ですかもうやってるオッケー、グッチャンプうれしそうです<笑> 美すはいよね。最高だね はい、第1弾これですね、はい、どうかなうん、ね、まだまだだねもうちょっと火強めてもいいかもねこれぐらいでいいようんでもいい感じで蒸れてきてるだけどこの皮をバッチリ焦がすのが大事らしいです温度アップで、 もう5分行きましょうこんがりちっとやばい辛みがやばい感じで仕上がつきます い, いい感じじゃないこれは味しそうねああうまそう<笑>はいじゃあもうこれオフよく焼けたからとベイトポテトアげて。で we have right here バタ and and ー、ガーリック、パスリ。 どうど う, ど う, ど う, うまそうなんですけど普通に、ね、これここをさ、うん、ちょっとこの こ, こにディップして食べてみてもらえますかいいの、うん、どこでもいいですよあっめっちゃみずみずしいやっぱりこの皮に挟まれてるから、うん 強くやってもね、ジューシーさは保たてるね。保てる。うん。熟成する時も皮を付けたものは、熟成プラスで。マジですか。ビシュブリッシュブリット。このパラニでバターとニンニクで焼いたやつ。思、はいます。そしてパラニの刺身。刺、は、身、い。パラニのタコス。そして。あれこれはパラニですか？うん。 フィッシュタコはいはいはい。 塩振って、これで塩でいい、ね。<音楽><音楽><音楽> どうぞ。<音楽>